パソコンカスタムってロマンあるんだよなちょっと覗いていってくださいはい出ました新しいパソコンケー ス, スーなかなか手ごわかっ、ね、たでカメラオケトオケイヤッショオケイ用意スタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です 今回ですね、こちら、段ボール2つ分届きました。まずですね、こちら、ベタベタなんですが、メルカリで買った3500円のタワー型デスクトップパソコン。そして、こちら、新品です。マーブルシェル MS30 タワー型デスクトップパソコンのケースです。はい、というわけでですね、お分かりでしょうか。こちらのパソコン本体の中身を、このかっこいい、いかついケースに込む、今回の動画はこんな形となっております。 沖縄県から届きました3500円というめちゃくちゃ格安な PC 性能はそこまで良くないのですが問題なくね起動するということでこちらのパソコンを購入させていただきましたこのケーブルで電源コード本体頑丈にプチプチにくるまれておりました はい、見ていきたいと思います。状態としてはですね、かなり綺麗ですね。OS は Windows Vista と書いておりますが、Windows 10にクリーンアップされております。CPU が Intel Core i2 Dio。メモリが 4GB。ハードディスクが 320GB。そして、グラフィックボード GForce 8400GS512MB がついておりまして、上についてます DVD ドライブと、あとカードスロットもついておりますね。背面の端子を見ますと、電源差し込み口と、 ディスプレイポート、USB ポート、はい、というわけでですね、HDMI は付いておりません。こちら、電源ケーブルと、スピーカーにつながるときに使うオーディオケーブル、そして、VGR かな、ディスプレイポートが付いております。そして、こちら、開けていきたいと思います。えちなみにこちらですね、Amazon で購入しました。 白色がかなり生かしてますねはい出ましたこちらが新しいパソコンケースこれかっこいいでしょここのところケーブルが入っておりまして光りますこの辺がそしてなんといってもこちら強化ガラスがついていてライトアップさせることでパソコンを光らせることができますめちゃくちゃロマンあるよねおお強化ガラスです結構がっちりしております赤はめちゃくちゃ広いです詳しく見ていきたいと思うのですが がまずですねファンがですね4台最初からついております1台2台 そして3台。そしてこちらにも4台ついております。ハードディスクとかを止めるところが最初から3台ついていて、下が電源ケーブルを差し込むところで、これ裏配線もついておりますので、おおいいね。ここにですね、ピカピカ光らせる基板ね。そして配線がこの裏側にね、すべて突っ込むことによって、かなり綺麗に止めることができます。使用に関してはこの古いパソコンと新しいパソコン、全然ね、スペックが違って移動できないものもあるのですが、まあ、それはね、おいおい新しいパートを購入 そしてこちらに合わせたものを作っていきたいと思います監督なんですが試作パソコンですね経験がほとんどないです20万以上のパソコンを買いましたが購入してからで、ね、す1ヶ月経たないうちにもう2回収入を送ってますまぁ、あ、とりあえず今回のミッションは今こちらちゃんと起動すると思うんですけどもこの起動している状態を綺麗にこちらに移動できるかまずそこがポイント 3,500 円なのでまあいいとはいえ壊さないように頑張っていきたいと思います 上のところに端子ついておりまして電源ボタンウィセットボタンマイクとヘッドホンあとは USB 端子が4つついておりますねこちらが 2.0 でこちらが 3.0 上に関してはですねみ編み状になっていて中を厚くしないように。 ついておりますはいこちらから見るとこんな感じえそれではですねまず旧パソコンのです、ね、中を見ていきたいと思いますその前ちゃんとパソコンが起動するか動作チェックをしてみましょうこちらにモニターを用意しました画面がつくか確認していきたいと思いますスイッチオンえーとですねあれ あれ起動しないないただですねハードディスクランプが光ってないんですよねこれはもしや故障品が当たったのでしょう色々いろいろ試行錯誤しましたがつきませんでしたおーい今の時点でつかないということは新しいケースにつけてもつかないということになりますよねというわけで企画終了うん 何が原因なのかかさっぱりま分かりませんこのコード自体が悪いのかもしくは何かしら君がねどっかぶっ壊れたのかいやどうしましょうとりあえず中身移動してみたいと思いますえっケースファンがこんなのついてるもうすごいシンプルなグラボですねそしてファンがついているはいで電源400ですねちょっと弱いですね移し替えていきたいと思います え、しかもこれメモリ落ちてないえ、これ落ちたってことこれ落ちてたからつかなかったとかそういう話それあり得るな。ちょっと待ってちょっと待って。もしかしたらもしかしたらついたら面白いな。スイッチオン。そう簡単に来ないよな。んお来たぞ来たぞ来たぞ来た ぞ, 来, たぞ来ましたーメモリ抜けてたーそういうことが。なるほどですね。多分輸送中にメモリが外れちゃって、それが原因で今つかなくなっていたと。解決。よかったー というわけで w i n d o w s 10が入っておりましたドローカルディスクー300ですねで早速こいつをねさっきのケースに突っ込んでいきたいと思います今ですねこちらファンが外れましてでここのですね4箇所の金具を取ったんでゆっくりねゆっくりね取れたー取れましたこちらですね本体から分離させることができましたいやーなかなか手ごわかったですはい取れまし た, あ, れかしたああれ これが DVD のディスクドライブでカードスロットとなっております取れたこちらかなり汚いのですが USB だとオーディオの線ですねはい ー, ードディスク取れました320となっております 分解してパーツを全て取り出した状態のものとなっておりますこれをね新しいパソコンに組み込んでいきたいと思いますただですね電源のコードの部分に関しては使えないかなと思っておりますが、まあ、一応ねやっていきたいと思います分解されたパソコンなんですけど も, もう中身はもう空っぽですね今これに詰め替えたいと思います説明書付制型も書いているのは参考にできるかな 本体にとりあえずまず乗せまませすここ今埋まってるのでこれをちょっと壊しますこれは1回壊したらもうもたらないんですけどもいらないでしょうここと、えー、ここと、まあ、あとこのねネジを締めていきたいとこういう感じでですねネジが締まりましたパンがついてるかと思いますがこいつのコートがですね差し込んでいきたいと思います間違いなくこいつなのですはい刺さりました OK ですで、えー、メモリもあちゃんと刺さってなかったら絶対ね 起動しないんでいやあ壮観ですねここでは次ですね電源はですねこの部分に差し込みたいと思います果たしてサイズは大丈夫なんでしょうか差し込んでいきたいと思います 電源がですねこっっちから裏配線を使てて合わせいいいいいいきたたたたと思いますいたいたいたよし こ, こからここを使って合わせて刺さりました下からグワーッといっておギキリキリいけるねこいつを差し込みますと向きを間違えずにしてここに差し込めばこれで差し込めばこのハードディスクからデータを読み込むことができますまず最低限の機能で起動したいのでファンなんですけども小さい取扱説明書を見ると後ろにね のの端子ががあある情報があったのでこっちに置いてで今持ってきたものがはいこちらですね勉強用に買ったマザーボードです差し込み口ありますかねあこれかこれだなあとこのハードディスクなんですけども下に置けたんで下にしますえっ、ー、と USB の接続はここに端子があったのでここに差し込みますさあ果たしてつくのでしょうか期待ですどうぞつかないいやーうー うーん難しい難易度マックスダメだーやっぱこれ無理なのかな はい。というわけでですね、数日どころか数ヶ月経過しました。まあ、やっぱり起動したくなったんですよね。というわけで、今現在ですね、監督なんですが、新しいハイスペックパソコンをメインとして編集をやっております。今まで編集をしておりました、こちらですね、ドスパラさんで購入しました、このパソコンの中身を、今回、こちらに改めて映し替えていきたいと思います。いや、果たして起動できるのか、不安いっぱいですけども、やっていきたいと思います。見てください、こちら。ダイソーで買ったやつなんですけども、こちらにいろんなね、 詰め込まれておりますますずはペ板を外さなければ、はい、外しまーすマザーボードを外していきますネジがお外れたおここもいらないわい痛い痛いいテニコードを外しておけばよかったと今後悔をしております痛い痛い痛いたマザーボードの裏が痛いんでこれ痛たたたたこちらがマザーボードです多分壊れていないと思うんですけどねおおはいはい外れました電源はですね使いませんので外しちゃいます では電源を取り出しますもう使わなくなります はい。電源取り外しました。本ンがらがっております。ただまだ使えると思います。はい。で、ここからがね、難関ですね。ケースは外れたので、先日までね、ちゃんと使えていたので、壊したくないんですよ。絶対ね。元の状態を維持しつつも、移動していきたいと思います。まずは電源を外していきます。こちらですね。ホコリが溜まっております。ネジが外れました。では、おゆっくりゆっくり外していきます。写真で撮りながら行きます。と、まずは、 4つのやつがはいというわけで電源と SSD ですねホコリがすごいのでダストブロバーで綺麗にします続きましてグラフィックボードを外しちゃいましょうそこでですね引き抜きますこれ外すきるなのはい外れました GFORCEX1050 ホコリすご<笑>え次いきますスーボード取り外します外れるかなおああすごいホコファンのコードがこのこ写真撮っておく こ, こちらカードスロットですねまだ使えますまた、あ、でも確かこれ壊れてたのかな DVD スロットとなっておりますこれもまた使えます見てくださいほこりがすごいですね傷防止対策でこちらを敷きますこちらの新しいケースにマザーボードを組み込んでいきたいと思いますおの前に電源コードかなこちらは裏側からいきます、はい、セットしていきますネジ、ね、締めしていきたいと思います はい、裏から電源を出きます。はい、セット、OK。奥にですね、4つの接続端子がありますので、ここに、ここですね、この黄色いコードが刺さりました。あとはこの本体から繋がる配線をつけていくっていう。ではですね、やっていきたいと思います。お、お OK。 えー、皆さん、なんと、電源がつきました。いや、これは嬉しいでしょう。うサブパソコンの本体の中身をこいつに移動させまして、つきましたらね、ここ本当はボワって光るんですけども、このマザーボードが古いタイプなんで、光らない状態なので、今後ですね、対応するマザーボードを購入して、光らせていきたいと思います。とりあえず、第3回クリアパソコンの増設めちゃくちゃ面白い。できた瞬間、最高でした。はい、ということでですね、この監督ラボではね、自分が好きなもの、共有したいもの、ぜひ伝えたいものをですね、 厳選してお届けしておりますではまた次の動画で会いましょういや嬉しいめちゃくちゃ嬉しいよこれうわ泣いちゃうぜか初めてカスタム u s b 3 0えー、数 s あっここもここもネジあったちょっとね録画ボタンを押させたんですけどもえっ、ー、とですね えー、サブパソコンの本体の中身をこいつに移動させまして着きました。